彼女の目像の目悪さ治ってる、はい、どうも皆さんこんにちはのいちですということで、えー、本日はですね杉国より一の声優予想をねやっていこうかなと思うんですけども、まあ、本日もですねいつも通り5人予想していこうかなと思いますでですねランキング形式で発表していこうかなと思いますということでもう早速やっていきましょう第5位は古谷徹 勇者にはもう一通りある世界を破滅に導く勇者だ。はいということですね、えー、この方が演じたキャラはですねガンダムのアムロレインだったりとか、えー、コナンのですねアムロトールなんかをね演じております。 ということでですね。まあ、この方を選んだ理由なんですけども、まあ、やっぱよりいっていうのは、ものすごくこう、かっこよくて、だけど、まあ、すごく優しいキャラクターなんですよ。で、そして、安心感のある、なんか大人っていう感じの、ま、声優さんがいいかなと思いまして、選ばせていただきました。ただですね、まあ、どっちかっていうと、古谷徹さんはですね、まあ、なんか青年感あるキャラクターが多いので、まあ、ちょっとだけちょっと違うかなと思ったので、まあ、第5位にさせていただきました。ということで、第4位。 早速行っちゃいましょう第4位は、草尾武志。僕は許せない今ここでお前を倒すはい、ということですね。えー、この方が演じたキャラはですね、ドラゴンボールのトランクスだったりとか、 え、スラムダンクのね、え、桜木、花道なんかをね、演じております。ということ で, ですね、え、この方を選んだ理由なんですけども、え、この方もですね、え、声に優しさがあって、それでいてかっこいいというのがまさしく、より一っぽいんじゃないかなと思って選ばせていただきました。だけどですね、この方もですね、ちょっと青年っぽさがね、溢れちゃってるよということで、え、もうちょっとね、こう、大人っぽい雰囲気のある方がね、いいんじゃないかなと思って、第4位にさせていただきました。ただですね、今回ね、ランキング作るにあたってね、結構 こうね、難しかったんでね。まあ、第1位から第5位まで、誰が来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。ということで、第3位行きましょう第3位は、井上和彦。弱さを知れば、人は強くも優しくもなれる。はい、ということでですね。えー、この方が演じたキャラはですね、ナルトの畑かかしだったりとか、ジョジョの奇妙な冒険のカーズなんかをね、演じております。 ということでですね、えー、この方を選んだ理由なんですけども、この方はですね、声にこう優しさがあって、かっこよくて、それでいて、大人っぽいっていう、この3つの条件が揃った、まあ、声優さんなので、まあ、それがやっぱより一に合ってるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。ただですね、ちょっとね、声質がより一っぽくないんじゃないかなと思ったんですよね。まあこれは個人的な意見なんですけども、まあ、ちょっと ちょっと違うかなと思ったので、第3位にさせていただきました。えー、ということで、第2位いきましょう第2位は、池田秀一。だがお前はまだ、それに支配されてはいない。お前は自分の愛を見失っているに過ぎないのだ。はい、はい、ということでですね、えー、この方が演じたキャラはですね、コナンの赤い修一だったりとか、ワンピースのシャンクスなんかをね、演じております。 ということですね、えー、この方はですね、国志望の声優予想の時にも出させていただいたんですけども、まあ、やっぱりね、ワンピースのシャンクスがまさにより一っぽさがあるよね。なんかこう、炭治郎を導いていきそうな声優さんなんですよね。シャンクスって言ったらやっぱり、こう、ルフィをこう、導いていった人っていう感じなので、まさにこう、シャンクスなんかね、イメージして選ばせていただきました。いや、ものすごくより一っぽ ぽい声優さんなんじゃないかなっていうかそういうこう雰囲気立たれるような感じのもう声優さんなんじゃないかなと思っていますね。あと個人的にやっぱ池田秀一さんの声ものすごく大好きなんでまあより一だったら嬉しいなっていう感じですね。えということで第一位いっちゃいましょう。第一位は山寺宏一。まだ信じているのだよ。どこか別の世界には本当にあの城が存在するのだと。 はい、ということでですね。山ちゃん来ちゃいましたよ。第一山ちゃん来ちゃいましたよ。ということでですね。えー、この方が演じたキャラはですね、エヴァンゲリオンの家事、領事だったりとか、アラジンのね、ジーニーなんかをね、演じております。 ということでですね、僕が選んだ理由なんですけども、やっぱりエヴァのカジ・リョっていうところで当てはまりましたね。カジ・リョっぽさがさ、ものすごくより一致感あるじゃん。<笑>ちょっと語彙力ないけどさ、まあ、なんかね、まさにこう、カジ・リョなんかをイメージしてね、僕は選ばせていただいたんですけども、かっこよくて、優しくて、それでいて、こう、ものすごく大人に見える。まあ、そういうこう、雰囲気が出せるのは、ものすごくこう、山寺さん、向いてますよね。まあね、ちょっと次回、ハンテングなんかをやろうか なと思ってるんですけど、ちょっとハンテングと杉区に寄り次、山ちゃんどっちに来るのかなと。 すごく、そこは思っていますね。もう本当に、マちゃんは、鬼滅の刃どのキャラに来てもおかしくないぐらいいろんなキャラを演じられる方なので、まあ、鬼滅の刃どっかしらで、ま、来ると思うんですけども、まあ、僕はですね、まあ、マちゃん来るとしたら、ま、より一で来てほしいなぁと、ものすごく思っていますね。まあ、こう、より一のね、顔を想像したときに、ものすごくこう、山ちゃんのね、声がね、こう浮かんできたんですよね。まあ、だからこう、僕としては、まあ、鬼滅の刃で山ちゃんを使うんだったら、より ーチを押しますねはい、ということで、皆様いかがだったでしょうか、えー、ということで、皆さんのね、予想なんかもぜひぜひね、えー、今回もコメント欄にね、よろしくお願いいたします。えー、またですね、えー、この動画良かったよという方は高評価、えー、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょううっばいはい、ということですね。 え今回の雑談はですね、漫画トークということですね、最近僕が読んだ漫画でめちゃくちゃ面白かった漫画をね、ちょ話していこうかなと思うんですけど、まずはですね、カのカり、まあ、彼女をお借りしますという漫画ですね、僕がもうほんとラブコメ漫画の中では最も好きな漫画なんですけども、これなんで好きかっていうとですね、まあなんかこう、恋愛がもう簡単にコロコロいく漫画って最近多いじゃないですか、もう本当になんかその、主人公とヒロインがすぐくっついちゃ 漫画っていいうのが多いんですけどこの漫画っていうのはそれがねこう全然こうなくてもう本当に一歩一歩近づいていくっていう感じがね ものすごくいいんですよね。まあこれはちょっと賛否両論あって、少しちょっと引き伸ばしすぎじゃないかとか。まああとは主人公をこう邪魔してるね、キャラクターがいるんですけど、そのキャラのことを、まあちょっと批判する人がいたりとか。まあ結構賛否両論はある感じなんですけど、僕個人としてはものすごく、本当に大好きなラブコメだなっていう、この一歩一歩進んでいく感じがまさにいいよねっていうのがありましたね。ということでね、えー、カノカリね、皆さんもぜひぜひ読んでほしいかなと思うんですけど、続いてですね、怪獣8号。 という漫画ですねこの漫画もね、も本当に面白いんだよね。最近、本当に人気が急上昇してる漫画なんですけど、もう本当にこう王道のバトル漫画なんですけど、僕としてはやっぱその王道だけど、現代チックのある雰囲気だし、あとなんか主人公がすごい面白いっていうのが、僕個人としては大ヒットしてますね。でこうやっぱ敵がものすごくこう強そうに見えるから、なんかそのバトル漫画としても、 すごくこう迫力のあるというか、これアニメ化したらエグいだろうなって思ってますね。呪術廻戦の漫画とかも前巻読んでるんですけど、まあ、なんか個人的にはなんか怪獣8号の方が上だなーってちょっと思っちゃってますね。ま、あこれはでもね、ま、あ個人のね、感想なんでね、ま、あそこはま、あ人それぞれだとね、思うんですけど、まあ、僕はなんかその呪術廻戦より面白いなーって普通に思ってますね。えー、ということでですね、まだ読んだことないよーっていう方はね、ぜひぜひね、読んでほしいなーと思いますね。えー、ということで、えー、今日の雑談はですね、漫画トークでした。